さて今年はどんなアニメを見させてくれるのでしょうか打診版アニメ福袋ま、ね、おまじいきますはいおぉえぇ、ー、おぉあーなるほどおぉあたくさん入ってるのそんな感じでいっぱい入ってるんですよカメラ OK! 音 OK! 役者 OK! よーいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です はいというわけでですね昨年に引き続きまして今年も買ってきましたアニメ福袋前回はですねアニメイトさんの、えー、アニメイトですね実際見てみたらむちゃくちゃ面白いっていうのもある、はい、今年は。 さらにバージョンを上げまして3000円分の。 福袋購入したのは同じ建物のさらに上の階にある羅針盤さん購入してきましたちなみにこちらにはですね一般向けの福袋なのだ星マークと書かれておりましたはい、で今回はですね店舗に行きましてですねたくさんある福袋の中からこれだって選ぶのではなく店員さんに伝えて持ってきてもらってお金を払ってこちらゲットしてきました昨年同様ですねこの福袋に入っているアニメの中からですね何本か厳選してそれを年内に見て動画としてレビューを出すという企画を今年もやってきます今回3 0 とということで作品数を5本ではなく6作品にしたいと思います で, ではですね早速開けていきたいと思いますこれ結構ね重たいんですよちょっと見ますねまずははいおおええー、それではですねまず大きなものからいってみたいと思いますおおなんだこれああなるほどなるほどおおあーたくさん入ってるのこんな感じでいっぱい入ってるんですよ、えー、まずは1個目いきましょうドンう ん, んー おアイドルマスターだなこれはなアイドルマスターミリオンライブミリオンライブ ?A4 クリアファイル白石読めない何て読むのえこれ見たっけアイドルマスターは見たんですよねアイドルマスター見たんだけどミリオンライブってこれなんだちょっとわからないでちょっと調べてみますなんだこれはいよいえタイトルがですね「熱帯魚は雪に焦がれる」6はいこれなんだこれなんだこれはなんかネジが入ってるぞおお これで、この足につけて、こう立てかけるやつだな。いいね。透明なのがいいね。とりあえず作品がわからないんで、なんとも言えないんですけども、このアニメに興味ありますね。次、行きましょう。お、トードバッグですね。はい。ナースウォッチ小麦ちゃん R トードバッグ。なんだこれは全く、どういうアニメか全くわからないぞ、これは。全く知らないアニメです。調べてみます。ドン。ハンドタオル。魔法戦争、ハンドタオル、イダ。これなんて読むの ?13? ひひふみひふみ。ひふみ 違う魔法戦争魔法戦争も知らないなちょっとこれも後で調べてみたいと思いますで今の袋が全てなくなりました次行きましょ う, うわあいっぱい入ってるこれ何これダーンえっ、ー、本入ってるすげえおっロード・エルメロイ2世の事件簿 フェイトだよフェイトいや、ただ2巻だ !2 巻か !1 巻買わないと何でかこれ小説かなこれは、これは嬉しいね。これだけでもう1000円するからね。えー、すご。すごい嬉しいです。はい、次行こう。えー、あとはこちらのもう、なんかもういっぱい入ってるんで、もうどんどん行っちゃいましょう。まずこれおアイドルマスターシンデレラガールズ。シンデレラガールズ、み、見たっけなツーウェイバンド。 次は腕につけるやつね。まあ、つけないわ、こんなの。ちょっと自分はあんまり記憶力悪いんで、ちょっと見たか見てないかちょっと調べてみたいと思います。続きまして、こちらはい、シャーマンキング。ああシャーマンキングね。シャーマンキング見たことないんだよなー。の、えー、こちらはですね、アクリルスタンド。甲羅式 OS デカアクリルスタンド。梅宮龍之介。はい、こちらが出ました。シャーマンキングってなんか結構名作盛ってけど、この機会にいいかもしれませんね。続いてね、こちらじゃあ、こちら。 こちら中の人ゲノム実況中鬼ヶ崎海国 SD これはアニメなのか鬼ヶ崎うん全く知らないアニメですちょっとこれも調べてみたいと思いますで続きましてええー、<笑>で、ね、何これ財布ロングボレットこれも知らないなあアイドルマスターかアイドルマスターミリオンライブあさっきのやつだね3500円もするこれ高でもこの財布は使えないなあちょっと中見ていいか質感いいね 札と小銭とかも入ってあーいいねーでもこれ使えないなこの裏側かっこいいね い, やいいね3000円面白くていいわ次行こうこちらワンピースワンピースはちょっと見れないでしょさすがにあの和数アクリルフィギュア全30種のうちランダムここが入っておりますワンピースでした 日だ ま, りお日だまりスケッチ気になってたんだ窓ぎを描いた人の、えー、作品でしょ缶バッジ2個セットがついてきましたいやこれ見たいねこれ見たいこちら何これムームーって何1500円もするこれ高っ月刊ムー月刊ムー<笑> <笑>これアニメじゃないじゃん。月刊ムー入ってくんのちなみに監督ですね。もう注射とか針とかも大嫌いなんで、もうピアスとか絶対に無理です。これ付けたらなかなかすごいぞ。こちら、ええー、ウェイクアップガールズ。あ、ウェイクアップガールズは見たんだよね。よかったけども見てしまいましたね。アクリルキーホルダーコレクションとなっております。次行こう。はい、こちら。魔法戦争。あ、さっきの魔法戦争だな。アクリルカラビナ、五十嵐くみ。魔法戦争2回来たんで気になりますね。続きまして、あとはですね、もうな なんかこれでラストですねちょっと1個ずついきましょう、えー、とまずこちらが空の青さを知る人よのトレーディングアクリルサンドデフォルメバージョン全10種開けますねはいこちら空の青さを知る人よのキャラクターかなはいこちらのアクリルサンドが出ました、はい 次行きましょうこちらアイドルマスターシンデレラガールズ1見たねで一応開けようはいこれあれこれこれ 見, 見たかみや谷みなおえこれ見てないなアイドルマスターシンデレラガールズ劇場トレーディングカマバッジ見てないなプリキュア来たープリキュアはさすがにいやでもこの機械にプリキュアを見るのかはいこちら名前がわからんトレーディング星型 ペ ン, ンキプリキュア行っちゃうまぁ、あ、あえてのプリキュア行くのもありか次こちら俺を好きなのはお前だけかよ、えー、トレーディングカンバッチ6種はいこちら俺好きコスモスあコスモスついてるからコスモスみたいなはいこちらが出ましたでラストおいまたプリキュアかいおいお い, おいやめろよお前プリキュア見ろと言ってるもん当然だなじゃん誰これ 誰って分からないけどね、名前こってもね、スター・トゥインクル・プリキュア、名前が分かりません、なんかインク持ってます。 というわけで、すべての中身を開封させていただきましたいや。結構面白かったね。あとですね、こちらのラシンさんの福袋なんですが、はい、こちら。2000円以上の商品 1.500 円引きというクーポンがですね、3枚入っております。有効期限が1月31日までですね。2000円分の何かアニメのグッズをこれを使えば、あ、それ、それこそ、これね、1章と3章買うしかなくないこれで。ね、かなり大満足ですね。で、ちょっとですね、数がちょっとたくさんありすぎるので、 インターネットで軽く検索して興味持った作品を6作品今回ですね年内に見ていきたいと思います。 この監督ラボでは映画だったりガジェットの紹介などをしているザックバラナチャンネルとなっております。え、興味がある方ですね、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見ていただければなと思っております。はい。で、このラシン版のアニメ福袋を開封したので、この動画もですね、このチャンネルに見たらすぐですね、出したいと思いますので、興味がある方はですね、今のうちにチャンネル登録をしておいてください。必ずですね、レビューをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、2021年も監督ラボやってきますので、お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。